一番だってここは一つ一時的に金にしの言うことを聞いてさお前いくら蹴られても死なねえ体になったんだからいいじゃねえか弱点は一般だよバカあそうだクロカスさん船長の容態はどうだ戦わねえ方がいいよなドクターストップかけてくれあいにくだな絶好調だベビ<笑> ー, ーさん諦めろ長い付き合いだが 俺たちがロジャーを止められたことはねえ<笑>トムの船オロジャクソンを信じろロジャーにはもう時間がないこの話何十回目だロジャー若え頃には色々あったが水に流そうお前がありかを知る世界を滅ぼす兵器と俺の兵力そして俺が長い年月を費やして建てた完璧な計画があれば 今すぐにでもこの世界を支配できる俺の右腕になれロジア俺は支配に興味がねえんだよシキやりてえようにやらねえと海賊やってる意味がねえだろうどんな圧力をかけてこようとも禁じしお前の申し出は断る めでせんじゃんこれ何十隻いると思ってたよ OK つまりその答えは今ここで殺してくれという意味だよなてめえら全員叩き潰すって意味だよ海賊大艦隊の大親分として知られる金獅子の指揮と後の海賊王ゴールド・ロジャーが激突 主にこれをレッドウオーの戦と呼び絶体絶命と思われたロジャーの船は突如大きく荒れ狂う天候に救われ結果四季の大艦隊の半分を海に沈めさらに四季に襲いかかった不慮の事故により辛くも痛み分けとなり戦場を突破した。